それぞれぞやっっっぱりり凝てて作っております、えーまあ、これは実は、えー、高円寺のまあ統一衣装ということで、えーまあ、ブルーですね、まあ、泡ですので、えー、ジャパンブルーを使った衣装でございます各のやっぱり4色5色使ってたりですね、えー、そしてもちろん鳴り物とか踊り とも別々にすると、それから子供たちは子供とまた違うラ柄にするとか、というふうなことを学園、結構凝ってやっております。えー、次にご登場いただきますのは、江戸浮き連でございます。えー、小汝寺南口、えー、まさしく青鳥発祥の商店街、えー、アーケードがかかっております、パル商店街、そこを舞台にできた江戸浮き連の熱演をご覧いただきます えっと、大丈夫ですかはい。ご覧いただきましょうこれが伊藤記念ですどうぞ